いいけましおめでとうございますイエーイ餅焼いてきたんでね持ち焼いてもう新年のそばか新年はそばでもまあ貧困なんでねあとはごまをかけて食べたいと思いますいや今年はねほとんどなんか今年いや去年か去年はねコロナでほとんど何でも終わりましたからね リモート授業ばっかりやったし、まあ、乗船のね、実習もすごいちょっと短縮された感じでしたし、ちょっと、まあ、かったかって言ったら、トントンですね、まあ、いいとこも悪いとこもあって、まあ、今後もね、なんかオンラインとかがね、増えていくと思うんで、まあ、頑張っていきましょう、2021年も。じゃあ、まあ、よろしくお願いします。YouTube も。 始めてから、まあ、すごい、ずっと放置したんですけどね、やっと作り始めてからちょ、ちょっとずつ上げ始めて、ね、挑戦実習のやつとか、登録 者, 登録者数いや、登録してくださった人、本当にありがとうございます。もう、来年こそ、もう、1000人の壁をね、突破していきたいと思います。じゃあ、また、本年もよろしくお願いいたします。あけまして、おめでとう、あ, めあ、うん、あけまして、おめでとうございました。